はい、おはようございます。ラスカルでございます。いらっしゃいませ。変な魚おじさんです。よろしくね。p 安 r 会場です。こんにちは。イエーイ<笑>ということで、今日はねコラボ動画となっております。あの僕は大食い専門なんで、はい、まあ、食べる人間なんですけど、お二人はね。調理系の対戦を特化した、ま。はい、チャンネルとなっておりまして、はい、今日はあのお二人に用意していただいた食材を、はいはい、さばいて調理していただいて。 死ぬほど食うっていう。はい。ぜ ひ, ね、ぜ, ひぜひ。食べれるんだろうね、でもあの食材。いや。いや どうすかね、僕はちなみに絶対無理です会長ができた今回は<笑>あのー、まあ僕も結構自宅だったりとか、うん、店舗で撮っていたり、はいまあ、お二人はあの自宅の方で撮ってることが多いと思うんですけどす、ねすねはいはい、今日はね、まあ、ちょっと食材がかなり大きいものになるみたいなの で, で、ね、特別にねちょっと場所をお借りしております、はい、で今回お借りしているのが名古屋辻学園調理専門学校さんの方のキッチンを今お借りしておりまして。 じちょっと学校の紹介なんかを少しばかりしていただければと思います。はい、はい、よろしくお 願, いし お, 願いしお願いします。よろしくお願いしま す, <笑>しします、はい。はい、どうぞ。失礼します。はい。はい。えっ、ー、と、こんな感じで勢いになる。お任せします。愛知県名古屋にあります。はい、ええー、名古屋辻学園調理専門学校の、ええー、教員をやっております西と申します。よろしくお願いします。ろいろいろ勉強させていただきたいと思います。こちらこそ。よろしくお願いします。お願いいたします。<笑> はい、ということで、<笑>全然ね、あの決めてなかったん、ね、グダグダなんですけど。<笑><笑>まあ、今回はね、こういった形で、コラボ動画を撮影させていただきますので。はい、お二人の動画の方では調理シーンを、で、僕の方では食べるシーンを撮影させていただきますので。食べるだけじゃなくてね、今回は調理の方も、ぜひぜひご覧ください。お願いしますよろしくお 願, しお願いします。よろしくお願いします。さあ、行くぞ。お待たせしまし た, ー来た。ありがとうございます。こちら。ーすげえ、無理の、お楽しみです。<笑> とりあえずこれ1品目ですか1品目でまだまだありますからはいはい<笑>じゃあこちらまず1品目のこれブリサシそうですやばいっすよねこれ<笑><俺>は<笑>いやじゃ早速いただいちゃっていいですかいただきますいただきます めちゃめちゃうまいです。したらちょっと贅沢に二枚食いで。うん。うん、ま。うん。しっかり妻も。 うまっ、ね、わさびも。 わさびをしっかりのせて<笑>うまっうんということで1品目完食でございますお待たせしました 次,、はいえー、次のコースはブリシャブでございます <笑>またプルプルプル<笑><笑>はいブリシャブでございますありがとうございますじゃあこれでちょっと反対向けてもらったら火が悪くなっちゃうと か, で、はいあそうかはい、調整しながらはいお願いしますはいありがとうございますということでね今2品目到着しましてこちらブリシャブでございます今お鍋の方が沸いてきたんで早速いただきましょうかょ贅沢に2枚食いで <笑>やっぱね生よりも火入った方がねよりぶりの甘みをねしっかり感じますよ。 <笑><そ> う, <笑>うんうん、まいやこれ今日が大食いじゃなかったらお酒といきたい。 うん、はいということでね2品目も完食でございますお待たせしましたはいブリカマの塩焼きでございます い, いやはいということでね今3品目が到着しましたこちらいあブリカマの塩焼きでございます <笑>うまそう脂がねプルンプルン見えるかなこんな感じ身はうん、まそうちょっと早速いただきますホロ<笑>、ま、ほろほろのトロトロ うん普通さこの頑マ<笑>ってさ何人か飲み会でこれ一つをさ4人5人とかでつつくもんだよね贅沢すぎるやった、うん 最後身だけ取りにくいのでお皿持たせていただきますねはいよしってことで3皿目のブリカマの塩焼き完食でございますと、はいここちら4品目ですねこれは内臓の湯引きだねオイルでこれが肝心臓胃になってるみたいです 時間けでポン酢の方いよっじゃあ早速じゃあまずこのしょネギを添えて肝でございますまずはうん肝うま若干の癖はあるけどトロトロ すげえブリのキム初めて食べたうんうま続いて心臓はい続いてこの心臓でございます心臓も初体験でございますうん全然臭みないわ心臓はコリッコリうまこれ次イカ ブリのいって食べたう分あるみんな<笑>できますうんああこれもうま千枚刺しとか近いね全然こっちも臭みないわってことで今4品目完食させていただきました と、はいうことで次の5品目かこちらブリの照り焼きでございますうまそう<笑>早速ブリテりの方もいただきたいと思いますうまそううわ照りがすごいうまそううん。すいまいただきます<笑>、うん やばい<笑>うわご飯欲しい。<笑> ますね。今度は、ねうま、こちらう、ま、どうぞ。うまそう。七品目どうぞ。ブリ大根です。重たいんだってめちゃめちゃ。ブリ大根。これうまそう。じ ゃ, あじゃあちょっとまだえっ、ー、とブリテリの方が終わってないんだけど。ブリ大根これねしっかり身だけじゃなくてあらも入ってるからね。本当今回用意していただいたブリを余すことなくね使った。 コースとなっております。うん、まそう。<笑>ブ大根のこのブリをいいよ。プルプル。いいでしょ。ちょっといただきます。よいしょやわらかっ。<笑>うん。 中までうまそう う, ん、<笑>うんまはいブリーテリーも完食でございます すごいのが見さすがに、食べ終わってはないですねそうですね、まだ、はい、次は、次は、こちらブリの味噌カツバーガーでございます名古屋といえばとかで す, かそうですなる変で、ソースじゃなくて、味噌でやっておりますんでたまんないですねはい。ありがとうございますな ん, なんかこんな感じでございます<笑>めっちゃ美味そう<笑>ブリカツと味噌が合うのかどうかは僕はまだ不明です 初ってことですか。初です。初コラボです。ねはい。<笑>でちょっといただきます。はい。大きい。あめちゃめちゃ合う。合うですか。めちゃめちゃ合う。おお。よかった。ぶり自体臭みがないから。うまいです。ありがとうございます。いや美味しそうに食べますもん。ありがとうございます<笑>。こちらこそ全部美味しいです。<笑>あありがとうございます。これごめん今。 向こうのチャンネルの方で一口食べちゃったんで紹介前に食べちゃってます中<笑>はね今回名古屋に来ているので味噌かつ用のソースを使っております<笑>うまいすげえよ <笑>僕の方の最後の料理、えー、ブリカツですはい、はい、こちら、こちら、はい、こちらこまだこれ中継地点でこくですよね中継地点で書くんですよ ね, これね折り返しで、ね、でもこっちの方が魚が大きいんで今までち、ね、っちゃいんで結構なんかいっぱいですよ<笑><笑>そんなこと言ってね<笑> 俺, 俺たちと油断させろうと思ったら面白いよね<笑>ブリの最終メニューでございますこちらブリカツでございます ううまそうでちょっとこれも一回ね冷める前にサクサクのうちに。いただきます。 そしたらこれ最後の一口でございますうんああごちそうさまでしたということで西半会長のぶり編ですねだ終わりましたでねこのあとは変な魚おじさんのお魚パートになるそうですさあ行マスターさんはい来たよ<笑>はい で、えー、今これ来たんですよはい。お、こちらタツスワーゲと、はい。えー、ムニエル。ムニエル。ね、これまたれまーー、またバーガーです<笑>で。これで終わったと思ったら大間違いで、これ、オーサリ。うまあ、そう。これで本当全品完成。これで全部です。どうですか。めっちゃめちゃうまそうなんですけど。どう？お？せっかくお二人が作ってくださって、<笑>これね場も借りてるので。はい。 あんまりそのフードファイトじゃなくてみんなでこうエンジョイして食べればな美味しく食べましょうか、まあはい、もう腹減ったらどうなるか分けて2時間でん、ね、今2時<笑>もう撮影開始から4時間経っててじゃあみんなで食べますかじゃあ食べましょうはいじゃあ食べましょうはいじゃあ手を合わせていただきますいただきます、はい、おお大好物から大好物からねこれもう剥がれてるんでこっからいけるんじゃないですか これね、うまい。いただきます。これめっちゃうまいですよ。おわさい、ただきます僕も。うまい。うまいな。うん。うまいね。あ、だしもちょうどいいっすよ。いいね。あ、<笑>めちゃめちゃうまい。うまいですよ。ムニエルちょっといくね。ムニエル。お、いただきます。 はい、いただきます。はい。うまい。<笑>僕僕あのタツタマヨでいきます。タツタマヨね。タツタマヨで。ね<笑>で。うまいよね。うん。うん、でも5キロブリ食べると、はい、お腹いっぱいでしょう。お腹いっぱいになりますね。なるよね。穴<笑>も全部食べてましたからね。<笑> でも本当綺麗に僕が綺麗に食べたっていうかほんとに綺麗に無駄なく調理してくださったんでほんと隅々まで食べれてもうめちゃめちゃ楽しかったですあ、えー、んだけ食べてくれるとね料理した方が楽ないです<も> ね, <笑>でねこっちもちいいねじゃあいただきますさっきはフライでしたっけど今回タツタのツタでチキンタツタ な, ならずサーモンタツタですあああまそうだけどはいいただきますおおうま、んうん うまっはいということでね今すべて完食させていただきましたごちそうさまでしたさすがにあのちょっと僕だけじゃというか3人でもちょっと厳しかったんで ね, そうそうですね、まあ、先生とかあの今いらっしゃるマネージャーさんとかみんなで、はい<笑> 美味しくおいいしご飯を食べてて<笑>はく、い、る が, がとうございました今日ねあの、お手伝いしていただいた、まあ、お二人もそうなんですけど、こちらの学校をね、ぜひ調理の興味ある方は、パンフレットスとか、まあ、ホームページあるかと思いますので、そちらをご覧ください。最後に皆さんででお疲れでたお願いした疲れししますそうたた